それでは時間になりましたので須山さんをディスコード上で拍手でお迎えください。須山さんよろしくお願いいたします。はい。ありがとうございます。それでは実装で知る衛進会をイベントループの正体とはというタイトルで須山が発表していきます。このスライドは公開しています。まず自己紹介していきます。 GitHub では R ほぼろというアカウントで活動しています。株式会社レブコムでバックエンドエンジニアをしています。2017年に東京から広島県の尾道市に引っ越してきて、そこからはストライカに浮かぶ島からフルリモートワークをしています。昨年、Python 実践入門という本を発売させていただきました。で今年、韓国語にも翻訳されたりして好評なので、もしよかったら手に取ってみてください。 1つ、会社の宣伝させてください。私がいる株式会社レブコムとは、コミュニケーションを再発明し、人が人を思う社会を作るをミッションとする AI スタートアップです。音声解析機能付きの IP 電話ミーテルを s a ズ s として提供しています。フルフレックス、フルリモートでそれぞれが働きやすい場所と時間で働いています。私自身も広島からフルリモートで働いています。 で技術的なところを少し説明しますと、バックエンドの 80% くらいが Python です。Web アプリや機械学習とかデータ分析といったメジャーどころ以外にも、PBX、s ッ i p WebRTC など、音声、動画、ネットワーク関連の幅広い技術領域の業務があります。インフラは主に AWS を利用していて、共有リソースはインフラチームが管理して、その他のプロジェクト固有のリソースは各プロジェクトチームが IAC まで行っています。 もしよかったら応募してみてください。それでは本題に入っていきます。このセッションの概要です。レベルはドバンストに設定しました。もし難しく感じたらラッキーと思ってください。それこそが p y コ o n JP に参加する価値だと僕は思っていますで。分かったと思えるまでこの資料何度でも見返していただければと思います。このセッションで話すことは Python のコルーチンとその仕組み、 a ーシンク IO とその主要な構成要素です。コードのレイヤーリンク先はすべて CPython3.9 にしています。黄色い文字でアンダースコアがあるところはリンクになっているので、興味があるところはクリックして飛んでみてください。話さないことは a ーシンク IO の使い方や a ーシンク IO を使ったアプリケーションの作り方です。これは昨日の福田さんのセッションがおすすめなので、そちらを見てください。 このセッションのゴールです、えーと。この図を理解できるようになるっていうのをゴールとしました。でこれ、理解するではなくできるようになるなんですが、ちょっとこのセッションだけでは時間が足りないためです。なので、このセッションを終わった後にこのスライドと図を一緒に見ていただければと思います。ちなみに、この図は、下記の5行のコードを 動かしたときの AsyncIO の内部の処理フローになっています。多分一番簡単な AsyncIO を使ったコードだと思います。はい。アジェンダです。まず最初に Python のコルーチンとその仕組みについてお話しします。その後、AsyncIO とその主要な構成要素について話してまとめます。まず Python のコルーチンとその仕組みについてです。そもそも AsyncIO はコルーチンを使って複数の処理を並行して行うライブラリです。 衛生会話を知るためにはコルーチンを理解することが必要不可欠となります。Python のコルーチンと関連が深いキューワードとその挙動をここで押さえていきますと。そもそもコルーチンとは、えー、とこちらは Python の公式ドキュメントの用語集にあった文章を持ってきました。ちょっと読み上げますね。コルーチンはサブルーチンにより一般的な形式です。サブルーチンには決められた地点から入り、別の決められた地点から出ます。 コルーチンには多くのさまざまな視点から入る、出る、再開することができます。コルーチンは AsyncDef で、a s y n c d e 分で実装できます。PEP492 を参照してください。はい、PEP492 が出てきたので、少し見ていきます。PEP492 はコルーチン with Async&Await Syntax というタイトル、p ップで AsyncAwait 文が追加されたものになります。 この中のアブストラクトでコルーチンについて研究されています。意訳この中のさらに一部を僕が意訳したものを下に書いています。p e p 4 9には特定のイベントループ実装には縛られないが、スケジューラーとの通信にイールドを使うコルーチンと関連していると書いています。新しいキーワード、イールドが出てきたので見ていきます。イールドキーワードは PEP255 シンプルジェネレーターズで追加された構文です。 イールドを含む関数はジェネレーター関数と呼ばれて、このジェネレーター関数を呼び出すと、元リッチはジェネレーターオブジェクトになります。下の図では G がジェネレーターオブジェクトで G を呼び出すとジェネレーターオブジェクトが返ってきます。ジェネレーターの動きですが、ジェネレーターは一連の値を生成する機能を提供してくれます。タン u n メソッドのイターと Next を持つイテレーターなので、公文などで使えます。 もう一つ、ジェネレーターを組み込み関数 NEXT に渡すと、次のイールド d まで進み、そこで処理が中断します。このとき、NEXT の戻り値はイールドに渡した値になります。そして関数の最後まで到達すると、例外ストップイテレーションが創出されます。下の図では G がジェネレーターになっていて、NEXT を と最初の x プラス1が返ってきてもう一度ネクスト入れるとその次の行きは x た2が実行されその後はストップイテレーションが返ってきます証明盛りでも大きなデータを扱いやすいという特徴がジェネレーターにありますこれは次の値への生成だけができればよく全データを保持する必要がないためですここでちょっと話はそれるんですが関数とジェネレーターの実装の違いを紹介しておきます 通常の関数の場合、ソースコードがバイトコードにコンパイルされます。その後、関数の呼び出しがあると、コードオブジェクトからフレームオブジェクトが作成されます。そして、そのフレームオブジェクトが評価され、その結果がモードリティになります。ジェネレーターの場合は、ソースコードがバイトコードにコンパイルされる際にフラグが付与されます。そして、ジェネレーター関数の呼び出しが行われると、コードオブジェクトからフレームオブジェクトが作成されるのですが、 この時フラグがある場合はフレームオブジェクトをその場では評価せず、ジェネレーターオブジェクトにラップして返します。その後、ジェネレーターオブジェクトを NEXT に渡すと、このジェネレーターオブジェクトからフレームオブジェクトが取得されて、そのフレームオブジェクトが評価された結果が NEXT の戻り値になります。この時最後に実行した行は保持されており、次の NEXT ではそこから処理がスタートします。 僕が今ここでこれを紹介したのは、このセッションがアドバンストっていうこともあるんですが、このなんか言ってみればシンプルな遅延評価の仕組みが今僕たちのこの非同期プログラミングっていうプログラムの書き方をまるっと変えてるっていうところがすごい面白いなと思ったので紹介しました。はい、話を戻します。えっと、ジェネレーターはすごく機能が強力なんですが、さらに機能追加が行われていきました。 まず、PEP342、PEP34 にコルチ l ンビアエンハンス e ジェネレーターズでメソッド SendSlowClose が追加されました。NEXT の代わりにメソッド Send を使うと、イールド式の結果が渡された値になりますで。ジェネレーター生成直後はイールドまで進んでいないので、s e n d n で起動します。タイや例外を渡せるなど、外部から制御がしやすくなりました。下の例では、 G は合計値を出力してくれるジェネレーターです。まず、センドなンで起動すると、リザルト0の値が返ってきます。そこで、センド2をすると、V に2が入り、0たす2でリザルトが2になって2が返ってきます。もう一度センド4をすると、今度は V に4が入るので、2たす4で、リザルトが6になり、 さらに機能追加は続きました。イールドフ f r o m 公文の追加です。これは PEP380 Syntax for Delegating to a Subgenerator で追加されました。イールドフ f r o m s u でサブジェネレーターに処理を移常することができます。でこの図はフルエン n p y t h o n から拝借してきたものです。真ん中にあるジェネレーターがイールドフロム f r o m を含むデリケーションジェネレーターで、 これを介してサブジェネレーターと呼び出し元がセンドやイールドでつながります。サブジェネレーターへの処理の異常です。えっと、サブジェネレーターに処理を異常している間は、イールドフロムの箇所で処理が中断します。処理を異常する際、サブジェネレーターに対する初回のセンドナウンは自動で行われます。サブジェネレーターがイールドした値は、センドの戻り値になります。 ちょっとややこしいんですが、下でいくと、一番上のサブジェンがサブジェネレーターで、G がイールドフロムを使っているデリゲーションデリゲーターになります。最初、ジェネレーターに SendNone で起動すると、G の1行目イールドフロムサブジェンに入った後、サブジェンが起動されてイールド1の行で1が返ってきます。今ここで止まっているので、もう一度 SendNone をすると、次の行、イールド2が実行され2が返ってきます。 その後もう一度セン難ナンをすると、サブジェンは終了するので、ストップイテレーションが上げられ、ジもムを終了するので、ストップイテレーションが再度上げられます。この例外ストップイテレーションですが、ジェネレーターがリターンした値は、ストップイテレーションのバリュー属性に格納されます。YieldFrom はこの値を取り出して、戻り値として返してくれます。ここの例では、 G を呼び出して、ジェネレーターオブジェクトを作った後、センドナウンをして起動しています。そうすると、G の1行目、y i e l d f r o m ジェンに来て、サブジェンが起動されて、Yield1 の1が返ってきます。ここで、Send2 をすると、サブジェンの x に2が入り、Return2 たす3で5がサブジェンからリターンされます。そして、この5は YieldFrom の戻り値になり、y に入るので、G は Return5 たす5。 実行しますでこの時、ジェネレーターオブジェクト自体は YieldFrom で実行したわけではないので、ここはストップイテレーションが上がってきます。でこの時、バリューに入っている10という値が入っていることがログから見て取れます。はい、ジェネレーターですが、 イールドフロムを使うことで関数を分割するのと同じようにジェネレーターを分割できるようになりました複数のジェネレーターを連鎖的に使えるようにもなりましたそしてイールドフロムをたどっていくと最後はイールドにたどり着くという性質があります下の図では、えっと、G の1行目イールドフロムサブジェンっていくと サブジェンの中でまたイールドフロムが呼ばれていて、サブサブジェン入ってイールドにたどり着きますで。G の2行目はサブサブジェンで直接サブサブジェンに入るので、ここもまたイールドにたどり着きます。これでコルーチンに必要な機能が揃いました。まずイールドで処理を中断できて、値も返せます。 そして、センドで外部から処理を再開できて、値も送れるようになりました。さらに、イエドフロムで処理の分割や連鎖的な呼び出しができて、リターンした値も受け取れます。ということで、このジェネレーターをコルーチンとして使うことができるようになります。コルーチンとみナスジェネレーターには、アット、s y シン IO ドットコルーチンデコレーターを付けます。ちなみに、このアイシンク IO ライブラリは Python 3.4 で追加されています。ジェネレーターベースのコルーチンは YieldFrom で呼び出していきます。そして YieldFrom をたどっていくと最後は必ず Yield にたどり着きます。これがコルーチンの処理が中断する箇所です。で昔の AsyncIO の場合は YieldFromFuture にたどり着いて、この Future クラスのメソッドダンダーメソッドイターの中で Yield が利用されています。 そしてこのコルーチンとみナスジェネレーターというのがすごく分かりづらいです。これはジェネレーターなのかコルーチンなのかという話になるんですが、一連の値を生成するジェネレーターと中断再開しながら動作するコルーチンというのは全く違う概念です。なのに全く違う概念なのですが、同じ構文が使われていて混同しやすいです。文法上、イールドが使えない箇所もあります。 そして、そもそもこの関数のどこか1つにイールドがあるかないかだけで関数とは全く異なる挙動になること自体分かりづらいというのは Web255 でイールドが追加された時点でも議論されています。ちなみにこの一連の値を生成するジェネレーターと中断再開しながら動作するコルーチンというのを合わせたのが非同期ジェネレーターと呼ばれるもので 3.7 で追加されてたりもします。 はい、この紛らわしい状態を解決するためにネイティブコルーチンというのが考えられました。これは PEP49 にコルーチン with async and await syntax で追加されたもので、はい、Python3.5 で分かりやすい async await 構文が導入されました。ネイティブコルーチンというのは async await 構文を使ったコルーチンのことです。 仕組みはジェネレーターを使ったときとほぼ同じで総合運用もできました。ただし、ジェネレーターベースのコルーチンは Python3.10 で廃止されているので、もう使わないようにしましょう。はい、Async キーワードです。AsyncDef で定義された関数は、H、コルーチン関数と呼ばれて、それを呼び出すと、戻り値はコルーチンオブジェクトになります。これは、これまで説明してきたジェネレーターと非常に似ている挙動になります。また、センドやスロー。 クローズ何度も引き継いでいます。ただし、ダイアネクストは引き継いでいないので、イテレーターではありません。ネイティブコルーチンオブジェクトには、ランダーメソッドアウェイトが自動追加されています。これがあると、アウェイタブルと呼ばれて、アウェイトキーワードに渡すことができます。アウェイトキーワードの紹介です。えっと、アウェイトキーワードは、YieldFrom を使っていた箇所を置き換えるものになります。 具体的な挙動としては、ランダーメソッドアウェイトを取得した後に YieldFrom を実行してくれます。これはバイトコードを見ても同じことが分かります、えーっと。この下にあるバイトコード、左はコルーチン、右はジェネレーターです。左の8よりも下のロードコンストから下ですね。と、右側にある6より下。 の部分全く同じであることが分かると思います。はい。そして最後は必ずイールドにたどり着くという挙動も引き継いでいます。アウェイトをたどると最後は必ずイールドにたどり着きます。ここが処理を中断する箇所になっていて、今の衛生用の場合は、アウェイトフューチャーにたどり着くようになっています。 そして、え、進化用の Future クラスでは、だんだんメソッド Await が定義されていて、この中で Yield が利用されています、はい。Python のコルーチンとその仕組みについて、まずまとめておきます。えっと、コルーチンは Yield で中断して、先頭で再開ができます。そして、コルーチンは a s y n c デフで定義します。コルーチンを呼び出すときは、コルーチンの中で Await を使って、戻り値も通常のように受け取ることができます。そして、え、進化 n を使って、 場合は、await をたどっていくと awaitfuture にたどり着いて、この future の中のだんだんメソッド await の中で yield が使われていて、そこが中断する箇所になります。はい、これでコルーチンの説明は以上となります。続いて、進化用とその主要な構成要素の説明をしていきます。 えー、そもそも先ほどまで説明したコルーチンですがコルーチン自体はイールドで自身を中断する機能しか持ちませんでコルーチンの本質的な価値というのはあるコルーチンが中断している時に別のコルーチンが並行して動けることになりますそのためには複数のコルーチンをうまくスケジューリングする必要が出てきますそして AsyncIO はそのためのライブラリでその中でもイベントループが中心的な役割を担っています エイシン IO のイベントループ実装と関連が深いクラスの概要、処理フローをここで押さえておきます。具体的には、イベントループとハンドル、タスク、フューチャーです。これが冒頭のシーケンス図を読み解くために知っておくべきクラスとなります。はい。各クラスの概要です。まず、イベントループです。エイシン IO の中心的なクラスとなっています。 一番上にアブストラクトイベントループがあって、それを多段で継承して具象クラスができています。でなので、具体的なクラスはプラットフォームによって変わってきます。でこのイベントループですが、アンダースコアレディという f i f o 級属性を持っており、その中に追加された処理をワイルトゥルーのループでひたすら実行し続けます。そしてこの アンダースコアレディに入るオブジェクトが下に書いてあるハンドルになります。これはメソッドやコールバック関数など具体的な処理をラップしたもので、生成時のコンテキストを保持しておいて、あとでアンダースコアランメソッドを呼ばれたときに、そのコールバック関数やメソッドを実行してくれます。続いてタスクです。タスクは処理の起点となるコルーチンをラップしたオブジェクトです。並行して動かしたいコルーチンはそれぞれタスク、 それぞれぞがタスクになりますとマルチスレッドプログラミングでいうスレッドに相当するものになりますただタスクは自身がイールドで制御をループに渡すという違いがありますでこのタスクですがインスタンスメソッドのステップ内に保持しておいたコルーチンにセンドナウンする処理が入っています そして最後がフューチャーです。フューチャーはこれまでも紹介してきた通り、ダンダーメソッドウェイトを実装したウェイタブルです。非同期処理の結果が格納されるオブジェクトとなっています。はい、で時間があればあの各クラスもう少し紹介したかったんですが、ちょっと今回時間がないので、ここからはこのシーケンス図を直接見ていくことにします。 えっと、まず、asyncio.run で実行したときからコルーチンを実行するところまでを抜き出したのがこの図になります。で、asyncio.run にコルーチンオブジェクトを渡すと、まずイベントループが作成されて、その中で createTask でタスクインスタンスが作られます。このとき、タスクのイニシャライザーの中で callSoon というルイベントループのメソッドを呼んでいて、 えー、と自身のステップメソッドが次のイベントループで実行されるようにスケジューリングします。そしてタスクインスタンスが帰ってくると、今度はイベントループはこのタスクインスタンスのアットダウンコールバックに自身のコールバック関数を追加します。これはイベントループを終了させるためのストップフラグを立てるためのコールバック関数になります。 なのでタスクが終わったときにはイベントループが終了するようになります。そしてこのあと run forever でファイルトゥルーのループをぐるぐるぐるぐる回し始めてそのループ1回ごとにアンダースコアランアンダースコアワンスが呼ばれます。で先ほどコールスんでるタスクのステップを追加しているので一番最初直後のループでアンダータスクのアンダースコアスアアンダーンダース ステップが呼ばれますそしてこの中でタスクはコルーチンに対してセンドナウンを実行します。これによって一番最初に渡したコルーチンオブジェクトの実行が開始されます。はい、でコルーチンオブジェクトの中はアウェイ t が続いてあの連鎖しています。そして最終的にアウェイ t は この awaitfuture にぶつかります。で大事なのはこの awaitfuture のちょっと前、手前で非同期処理を開始します。で、その時、非同期処理を開始する際に、えっと、future のセットリザルトがうまく非同期処理の完了時に呼ばれるようにセットしてあげます。これはあの非同期処理の完了、非同期処理の 内容によってちょっとどうやって登録するかは変わるんですが、スリープの場合はコールレーターですし、非同期 IO の場合はあのセレクターにコールバックとして登録したりします、はい。そしてセットリザルトが呼ばれるように登録した上で、awaitFuture で、アンダースコ ア, アンあの、アンダーメソッド await が呼ばれて、ここでイールドセルフが実行されて、 フューーチャーの処理は中断しますでこの時タスクに戻ってくるんですがこの時フューチャーがタスクに戻ってくるのでフューチャーの終了時に呼び出されるコールバック関数をアットダウンコールバックで登録しておきますでこの時登録するのはタスクが自分自身をウェイクアップする関数になります これでタスクの処理は一旦中断されて、イベントループは他の処理をぐるぐるぐるぐる回し始めます。そして、ぐるぐるぐるぐる他の処理をやっている間に非同期処理が完了します。そうすると、先ほど登録しておいたセットリザルトが呼ばれて、フューチャーに結果がセットされます。 でここでちょっと面白いのがあの前半で説明したときにはセンドで値を送れるという話をしたんですが英 s 海洋はセンドで値をセットしているわけではありません、はい、セットリザルトを呼び出すことで値、結果をセットしていますそしてセットリザルトが呼ばれたことで先ほどのアットダウンコールバックで登録しておいたタスクのウェイクアップメソッドが呼ばれてその中で タスクのステップメソッドがもう一度呼ばれます。この時最初と同じように先導が実行されるのでフューチャーの実行が再開します。そしてフューチャーはもうすでに結果がセットされているのでリターン、フューチャーリザルトをしながら呼び出し元に結果を戻していきます。コルーチンの中で他にも コルーチンを呼び出している場合は先ほど説明したのと同じように処理を中断しながら実行していきます。そしてコルーチン、えー、とタスクに一番最初に渡したコルーチンの処理が最後まで行くとコルーチンからストップイテレーションが創出されます。そしてこの タスクステップの中では、このストップイテレーションをトライエクセプトでキャッチして、このストップイテレーションの中に入っている結果であるバリューを自身の結果としてセットします。このとき、一番最初にイベントループはアットダウンコールバックで、ループを止めるフラグを立てるように設定していたので、ループが終了して、 ループが終了すると、タスクから結果を取り出して、呼び出し元に戻すというふうになっています。はい。これで処理フローの説明は以上となるので、まとめます、はい。Python のコルーチンは、Yield と YieldFrom が分かると、Async、Await が分かります。標準ライブラリ、a s y n c i は、イベントループ、フュ f u t u r e クが分かると、その処理の流れが分かります。 そしてアウェイトをたどるとアウェイトフューチャーがあり、その手前で非同期処理を呼び出しています。そして衛生化用のイベントループですが、FIFO 級に格納した処理をひたすら実行し続けるホワイトトゥルーの無限ループになっています。そしてこれがステッチョンタイトルの回答となります。はい、ご清聴ありがとうございました。 はい、ありがとうございました。あえー、っと、そうですね、今、お時間ありますので、えーと、何か質問等あればですね、ディスコード上に投稿をいただければと思いますと。私もずっと聞き入ってしまっていて、見逃してはいないと思うんですが、多分皆さん、まだ質問とかはあの投稿されてなかったかなと思います。 もう今、全然終えてないの<笑>で。いや、今、パチパチパチパチが、すごい乱れ飛んでいる状態ですね。すみません、私もずっと画面に集中してしまってました。あ, ありがとうございます。えー、っと、そうですね、あの同じお名前の須山さんという方からおっしゃっているのが一つありますね。はい、じゃこちらから、セットリザルトが先に呼ばれているのがよくわからないですというのがコメントとしていただいているので、これって何か回答 い, いただけますでしょうか。 はい、えっ、ー、と、まあ、先ほど説明してきたようにこの awaitfuture にたどり着くんですがこの awaitfuture にたどり着く直前で非同期処理を実行していてその時のコールバックその時非同期処理が終わったタイミングでうまくこの future セットリザルトが実行されるように登録していますで sleep の場合は call ループのインスタンスメソッドを使っていて、これはあの、ループのスケジュールドっていうリストにハンドルを登録しておいて、時間になったらそのスケジュールドに入ってるハンドルがレディに移動して実行されるっていうものになってます。なので、そのタイミングでここではセットリザルトが呼び出されます。ただ、これはあの、スリープの場合、 の話で例えばあのセレクター、非同期 IO を使う場合は、セレクターズモジュールが使われているんですが、その時にあのファイルディスクリプタと一緒に、このコールバック関数を、このセットリザルトを呼ぶためのハンドルを非同、えー、とセレクターのイベントと一緒に登録しておく。なんて非同期処理が えー、っと難しいな。セレクターズはあの移動機種 IO の処理が終わったときにイベントとして終わったイベントをこう返してくれるんですが、そこからセットリザルトがうまく取り出されるようにという登録を最初にしておいたりします。であと あの別スレッドで動かすときは、コンカレントフューチャーズのフューチャーズと、このアウェイトフューチャーズのフューチャーズがうまくチェーンするような形でセットしている感じになるので、ちょっとここは、起動機処理の内容によって変わっていきます。 もう1問質問来ているんですがちょうどお時間となってしまいましたので続きはよろしければ「Ask the Speaker」のチャンネルで行っていただければと思います須山さんにもあの移動いただきまして「Ask the Speaker」のトラック2のチャンネルの方であの続きの質疑応答等を進めていただければと思いますでは、えっと、時間になりましたのでこのセッションは終了といたしますと発表ありがとうございました参加者の方は Discord 上で発表者須山さんに大きな拍手をお願いします ありがとうございました。ありがとうございました。はいで、この後ですね。あの、スペシャルブースもあの展開してますので、そちらも合わせてあのご利用いただければと思います。あ、スクザスピーカーチャネルの方への移動もよろしくお願いいたします。はい、ではセッションの配信としては終了といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。